もうここが最大のポイントなんで こ, ここだけめんどくさいキュウリねお置きますねこうやってね長い箸が菜箸かなんかあったらそれがいいです菜箸置きますこうやってでこんな感じで、ね、あのこう切れ目入れていきますま全部下まで切れていかないんですね感覚的にはねできれば薄ければ薄いほどいいです はい、でここまで切ったら裏返しますさっきはねこのこう水上に切ったんですね水上に切ったんですけども今度は斜めに切りますちょっと自信のある方はね半周使わずにやっていただいてもいいですよ、はい、こ, うこうやってねあのこうやって蛇腹になるんですよはい、はい、そしたら 2, 2号2号機も、まあそしたらえこいつをですね、ま、たね切っていくんですこれこのまんまだとでかいんですよね味薄いすぎちゃうんでこんな感じでね あのこんな感じでこう切っていくであのざる と, とボウルがなかったんで受け皿用意しますでここに蛇腹きゅうり入れるんですよでここに塩一とつまみこれこれぐらいのお塩ですこれをねあのかけていくんですこうやってでちょっとあえていくちょっとね形崩れてしまっても構いませんのでこうやってねもみもんでねもみながらこ う, こうやってこう全体的にこう ギュッと押し付ける、はい、ちょっときゅうりの形崩れますけども水はかなり出てきますこれぐらい出るんですねここに入れていきます、はい、でここに調味料を入れていきますお醤油お醤油小さじ1と半分豆板醤です小さじ1とこれも半分ですね、はい、辛いのが苦手な方はお醤油少し多めにして豆板醤を減らすとかっていうような、えー、とやり方もできます そして、お砂糖ですこれもね小さじ1半ちょっと中華風のタレになります、そんなでお酢ですお酢小さじ1半だから、ね、全部ねあのほとんど1対1対1なんですよこれねお酢小さじ1半でごま油小さじ1半でここに味の素12345振りです で, でこれ こうやって開いていきますこれねで、揉み込んだじゃないですかこれ完成最後にあ れ, あればあればで結構ですあればねご、ごごまばらりと振りかけてあげれば無限ジャバラケ